それではご準備よろしければお願いいたします東京新聞記念の皆さんですどうぞ Thank、you